はい、えー、名古屋の熱田神宮にやってきました、えー、と今はですね、えー、とまだ、あのー、年末って言っても12月中旬なんでね、えー、そこまでというかね平日だし、えー、全く昼人がいないんですけどちょっとねあえてそういうところを狙って今回はやってきましたはい、えー、こんな風にね、えー、参道がね ずっと続いております比較的ね、人が少ないので、えー、今日はね、あの撮影もしやすいし、気温もですね朝ね、10.5 度ぐらいありまして、あのー、12月中旬にしてはね、比較的暖かいので、あのとってもね、えー、参拝がしやすいということでね、えー、ちょっと、えー、画像がぐらぐら揺れてるかもしれませんけど、あえてね、えー、この時期に、えー、お参りしておこうと。 ということでまあ初詣というには早いんですけどねちょっとやってみましたあなんかねこんなところにかわいらしいなんですかね福、えー、く, く, くしいですねこれねなんかニワトリがねいますねなんか嫌われちゃいました<笑>、はい、寒いんですかねニワトリも、はい、こんな感じですああとでねここでね、えー、三宅四面 をいただくかもしれません人が少なければね三宅市麺、えー、ここはね三宅市麺が食べれるのが結構楽しみですはいえー、鳥居をくぐってね、えー、本堂っていうのかな えー、本堂なる方に向かってて今歩いてます、えー、こちらはねお酒なんかがね奉納されてて、えー、たくさんねおみきに使うんですかね、えー、庭の手入れをねしていることもします今日はね結構ねあのー、まだね寒くないのでねよかったです幸い。 これもね、12月下旬なので雨が降ってたり、寒い日だとね、とてもじゃないんですけど、なんかね今日はね全国的にね風が強いということで、まあ場所によってはね、えー、雪まじりのね強風が一日吹きますよみたいなことを朝ニュースで言ってましたけど、まあ、えー、大丈夫ですね。名古屋は暖かいです。なんかのね手入れをしてくれてます。多分ね。 年末年始ね参拝客が多いので、えー、それに向けてね多分手入れをしてくれてるんではないかと思いますはい、入り口のとこまでやってきましたなんか櫓を建ててますね何の櫓でしょうかまあもうねコロナ明けなのでね参拝客も増えるので何かしらイベントみたいなのがあるのかもしれないですね こちらはね、お札を作っているところになります去年のお札を持ってきたのでね、えー、処分してもらいたいなと思いますはい、えー、今ね、えー、本堂というか一番突き当たりまで来ました、えー、どうもね、ここから先にはね、えー、今のタイミングは入れないみたいなので、えー、ここでね、お参りをして帰っておこうと思いますということでね えー、今年1年間、あのー、視聴者の皆さん本当にありがとうございました、えー。この場を借りてね、御礼申し上げます。来年もね、えー、皆さんにとって良い年でありますように。はい、えー、よろしくお願いいたします。